なんか聞いたところによるとためらじグッズというのができるそうですねあそうなんですよね、うんうんうん、これね通常パートではあのー、前回かな、はいはい、ためらじマスクのデザインなどの話をして今回はエコバッグの話もしましたのはいはいーはいはいはいはいもいはいもいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはいはいはいはいはいは 何作ります大人のパートのグッズって他、うんまあ、缶バッジとかもありますし、うん、コンドームケースですはぁ、あ、<笑>ちょっと待ってちょっと待って知らんのよ<笑>知らんグッズなんですけどなんすかそれコンドームケースです<笑> <笑>い や, い や, やっぱ聞こえた通りだったなだからなんか違う風に俺が聞こえただけかなと思ったけど向井さん欲しいって言ってたじゃないですか言ってねえわね、いろいろ調整してたじゃないですか事務所さんとか関係者に俺どうしても欲しいんですよコンドームケースがコンドームケースが欲しいってもういやかなり人を疑われるようなこと言ってんな俺いろんなところ違うわ<笑> 言ってるか、まあ、ここにね、うん、あのー、何ですか例みたいなやつがあるんですけど資料ねはいはいは い,、はい、いすけどもどんなデザインにするかっていうのをねこれ何ですかこれ何って言うんでしょうねまああのー、キーーホルダー型なんですねそうなんですよ、はい、一見わかんないでしょ、うん、パッと見ね、あのー、カバンにつけてもおかしくないような形なんですけども、はいはい、こパカッと開けると中に、えー、コンドームが入ってい る, てるという。 いやいやいや俺<笑>あの、まず面食らってるんですよ、この情報に今、<笑>ねえバッグとかにつけておいて、周りから見られても、普通に可愛いい悪気みたいなのつけてるなって思わせといて、うんね、俺、実はコンドームつけてんだけどね、ね<笑>セクハラ中のセクハラですよ。 カバーにコンドームケースをつけてんの。<笑>はいはいはい、コンドームつけちゃったらもうあまりにもいざかまぼかすぎるから。<笑>いざかまぼか。違うでしょうかそれ。<笑>はい、はいね。じゃあデザインをね考えていきたいんですけど。これのデザイン。あだからこの多分キーホルダーの多分表紙になる部分のイラストとか<笑>絵とかデザインかな。そうですね。サイズはこんなもんか<笑>、うん。うんうんうんうんうんうん、うん。六千ぐらい？あ、うん、でも結構。 結構そうですねしっかり入るうん、うん、どんなデザインがいいですかねうんそうですね、うん、なんかこう向井さんからアドバイスみたいな文字を入れてもいいと思いますしアドバイス<笑>アドバイスはい、うんまあ、向井さんのシルエットがほらあ何でもないです、はい、いやい や, いやじゃあ向井のシルエットをしてたらいやいやどういうことやいや隠せてないよ結構もうきっとそうなんじゃないと思っちゃおうから違うやつ違うやつ <笑>さっきも言ったでしょう普通につけてて「あ実は」っていうねほうんうん、方がいいわけですからはいはい、はい、なんかそういうようなねなんか、うん、なんだろうなまあ可愛らしいほうがいいんじゃないですかそうですね、うん、まああとはお母さんの顔写真入れといてもう冷めるわロケットペンダントみたいにしといて、あのー、い, いざ装着っていう時いっぱい冷めるのがね「<笑>いや」ってなるがいい そこいらいんよ<笑>そこじゃなくてダメですかダメですよ当たり前でしょそっかそっか、うん、え、可愛 い, い女の子とかのほうがいいですかそれともなんか なんでしょう、うこう、応援みたいなやつがいいですかいざ鎌倉って書いてくれいやいやいやいやほ<笑>う、プレッシャーがすごいのよ、いざ鎌倉って書いてたら、うん、いやじゃなくて、でも可愛い方がいいんじゃないですか、それは当然そうですね可愛、うん、い, いのいいです ね, ねなんかイラスト、うんうんうん、イラストとかがいいんじゃない普通に、あ、普通にそういうキーホルダーなんだと思わせる方がいいかなと思うんですけどね<笑>中に入ってんのはコンドームなんだけどね<笑>いや、もうそれはつけてろうとかそう思うのかな、ちょっと俺はわかんないけどまあまあまあまあ、まあ 色色色ね、うんうんうん、色色爽やかなやつ白とか青とかはいはいはいいいですねいいですね<笑>白青あで も, もうないもんなまあ黒でもいいのかなああうん、うん、いいと思いますいいと思います、ね、男性はつけやすいですよねそのいろんな意味で あ, じゃあ、ね、っ全然違う違ングは クリスタなんかもうラップやってんのかなと思っちゃったンとかいろいろ踏んじゃうからやめてくださいもうマジ何言ってんの<笑>そういうね爽やかな色でもいいんじゃないですかはいはいはいはい、うん、そういうあ思わせない方がジョーク商品としていいんじゃないですか、はい、であのマスクとトートバッグと一緒に並べてもらうっていう、ねうん、それは多分なんか一個間に挟むかもしれませんけど挟まないでほしいなー<笑> まあ、ね、ということでですね、うん、こちらデザインは今言った中からいろいろと温泉さん側であの考慮して決定していくみたいなので、うん、ほうほうあの皆さんも楽しみにしててください。ただこれ別に入れなくてもいいですからね、今度も。なんか違う小銭入れとか、はいはいはい、なんかね、全然違うもん入れてもいいようなグッズにして。そうですね。ちょっと薄めないとと思いますはい。はい、<笑>ぜひ、そういう楽しみ方もしてください。はい。うん